少し前の話題になってしまうんだけども、ゴリラゲイウという言葉があるんですね。これはゲリラ豪雨をもじった言葉ですね。それを東急ハンズのツイッターがツイートしたら、 このゲイというか、同性愛者に対する差別だっていろんな人が群がってきて、で、叩かれて謝罪に追い込まれて、まあネットニュースだとか、なんかアメーバニュースかな、そういうあたりに載せられるという、まあ、そういう話があったんだけども、まあ僕はこれについてね、まあ、これはもう令和の野蛮な風潮として、いずれ振り返られることになるだろうみたいなことを言ったんです。まあ趣旨としてはね、もう昭和のセクハラみたいな感じで、もう野蛮なことをやってたなって、いずれね、思うようになるんじゃないかっていう、まあ、そういう趣旨で。 書いたらです ね,、えーなんか ね, ま、たね何十人と、ね、おかしな人が群がってきてです、ね、こう県の人権ケアセンターがそんなことを言っていいのかと神奈川県の公私見解と見ていいんですかって神奈川県ってこの程度のレベルなのかって言ってまたどうも、ね、自作自演じゃないっぽいし、ね、また何か組織が呼びかけたとはまた違ってですね まあ、共通してね、うちの神奈川県人権啓発センターを、なんか神奈川県の機関かのように勘違いしてるんで、これはいわゆる頭の悪い人たち、乗せられやすい人たち、いわゆる B 層というかね、まあ、そういう人たちが入れ替わり、立ち替わり行ってきたんじゃないかなというふうに思うんですよね。まあ、言ってみれば、世の中、この陰謀論団体ってあるじゃないですか、反枠の。そういういい団体があるみたいにやっぱり こう共通したね、おかしな認識を持ってる集団っていうのが、やっぱり世の中あるんですよ、その触れてはいけない世界というか、でそこでまあ、おかしなことっていうのがまあいくつかあって、まあ、一つは、ゴリラゲーウにまず反応するっていうこと自体が、まあ、大変レベルが低いですよね、非常にあのレベルが低いです。 でまあ、それと同じぐらいレベルが低いのはです、ね、この神奈川県人権提発センターを、なんか県の関連団体かのように思ってることですよね。いや、僕、ツイッターでちゃんとね、あの県とは独立した団体ですと、まあ、そういうふうに明示してるんで、違うっていうことは言ってるのに、そういうことを言ってくるわけですね。でしかも、それで神奈川県にまで問い合わせした人がね、何人もいるそうなんですよ。うん、いやこんななバカな人が どんだけ世の中にいるのかなと思ったら結構いるみたいですよね。で人権啓発センターっていう名前の組織、それは全国あっちこっちあるんだけども、大体はその地域の、ね、行政とは関係ないですよ。まあ、一般社団法人だったり、まあ、よくて公益財団法人ですかね。神奈川県にも神奈川人権センターってあるんだけども、あそこも一般社団法人なんですよね。だから当然、行政の直属機関っていうわけじゃないんです。というか、まあ、大体ね。 その世の中にありとあらゆる団体あるけども大体はそれは行政から独立してますからね、まあ、そういう団体を作るっていうのはやっぱり行政から引き離したいっていう目論みもあるし、まあ、あと民間団体を別に作るのは自由なんでねなのにそういうふうに騙される人がいるんですよあの橋下徹さんもなんかね大阪府民共済をなんか負の関係団体と勘違いしてたなんて前に言ってたんだけどもまあその弁護士なんかの人でもそういうレベルの人がいるくらいなんでやっぱり やっぱりね僕が信じられないほど頭の悪い人たちって世の中多いんですよねこれは残念ながら。でそれで神奈川県に問い合わせた結果どうなったかっていうとどうも県の職員の人はですね、まあ、やっぱりこの神奈川県人権ケアセンターはもう差別団体だと。であの県とね 県からは独立した団体と公式に認定いただいているとか言ってるけどもそんな認定をした事実はありませんって言ってるんだけどもいや認定した事実ありますんで権緯、えー、をお話しするとですね、まあ、この下の概要欄にアドレス紹介しておくんですけども元はですね解放同盟からいろいろ言われたんですよ神奈川県が。で神奈川県人権啓発センターは神奈川県とは無関係だっていうことを広報しろって言って。 言われてで神奈川県がウェブサイトに神奈川県人権啓発センターは県とは関係ない団体ですってわざわざ載せたんですよね、そこになんか、ね、おかしなことに、神奈川人権啓発センターは、あ神奈川人権センターは関係ありますみたいなことまでね、まあ、打足だと思うんだけども、もうよなことを書いてたんですよね、で神奈川人権センターはあそこはあの一般社団法人なんで関係ないですよ、県とは。 ね、組織という意味ではただ何で関係あるのかっていうと神奈川県の言い分では、まあ、県からね事業自と受託してるから関係があるって言ってるわけでいやだったらそれはね公共事業やってる時計屋さんもみんなその県なんかと関係あるっていうことになってしまうじゃないですかそんなおかしな話ないでしょって僕は思うんだけどもなんか神奈川県としてはそういう理屈だそうなんですよね。 いやそれで関係団体って言えるんだったらこの神奈川県人権提案センターもね私神奈川県に毎年県民税何十万円って納めてるわけです。その県から、ね、お金を受け取ってる団体が関係 あるっていうのに、まあ県がね、あの住民税受け取ってて関係ないっていうのは、それは相当納税者をバカにしてませんかっていうふうに思うんです。思うんですよね。だから、県のあの例の例のウェブサイトの記述って全く意味ないし。 載せるようななもんじゃないと思いいますよいちいちそんな県の関係団体じゃありませんって言って広報するんだったらじゃあこのね神奈川県内のこの民間団体全部ずらーって載せてこれら全部うちとは関係ありませんって書いたらどうですかねでもそしたら相当バカバカしい話じゃないですか、うん、だからおかしいって思うわけですあの遮断法人詐欺みたいなのがあるんですよそうなんですよ未だにねこのの法人っていうのが 行政と関係あるるるかのよように思ってる人がいるんですよだからそれでなんか適当な団体でっち上げてね、まあ、昔は侍商法って言われてたもんです何か何々市とかねそういう資格を作ってなんか公的な資格のように 思, 思わせてなんか教材買わせたりとか受験料とか取ったりっていうそういう商売がね昔からあるんだけどもなんかそういうのがなくならないのってそういうことなんでしょうねだって行政の態度がこうだから。 ね、神奈川県人権啓発センターも神奈川人権センターも行政とは関係ない団体ですって言えばいいのにそういうおかしな説明するもんだからますます勘違いする人が出てしまうっていう、まあ、そういうことなんですよね。うん、いやこれなかなか説明するの難しいですよね別に神奈川県とかその地名っていうのは別にね 何か商標があるとかどこかにその利用する独占的な権利があるわけでもないんで誰でも使 え, る使えるわけですよだからそれこそねあの東京靴流通センターとかね今名前変わっちゃったけどあの新宿事務所なんていう。 のもありますよねだからその地域の名前を入れた団体なんてそれはもうそこら中にあるわけでそれがなぜなぜね神奈川県人権啓発センターについては神奈川県と関係あると思ってしまうのかそれは不思議なんだけどもやっぱりねそういう印象で商売してるっていうことなんでしょうね裏を返せばあの。例えば山口県人人権アセンターとかまあそそうういう人たちがその 県なんかと関係あるっていう風な印象をわざと植え付けて商売してるからそれでむしろこのうちの神奈川県人権手圧センターがあの風評被害を受けてるっていうまあそういう状態だと思うんですよねだから皆さんね人権手圧センターには注意した方がいいんじゃないかと思いますあとやっぱりゴリラゲームとかそんな低レベルなことに反応しない方がいいし で反応する人がいるっていう事実もね、ちゃんとね、押さえておいた方がいいと思います、まあ、そういうのに関しては、もう徹底無視、関わらない無視、これが一番あ正しいです、だから東急ハンズさんあ、失敗しましたね、もう完全に黙ってればよかったんで無視すればよかったんです、最初から最後まで。だけど、それができないっていうあたりで、やっぱ東急ハンズの公務が弱いんでしょうね、で経営の指導力っていうのは、やっぱその程度のもんなんでしょうね。 というふうに私は感じましたということで、皆さ ん,、うん、皆さんね、うん、ゴ, ゴリラ経由と人権啓発センターにはお気をつけくださいということで、今日の啓発動画でした。